はいノーカット。はい。ひなをこれから編みます。じゃあね普段通り喋ってればいいんだけどね。とりあえずね。今日、ね、は超寒いから中に入れてます。どうしても説明してしまいます。<笑>髪な向けないぞ、そういうもんよ。 マジでマジでピンマイクだけで食べられないよ。いいごめんよ。リビっちゃった。は<笑>い。みんな行ってらっしゃい。はい そうそうそうそうういやこの中あったかいねうん寒い夜もちょっの中まないドン<笑> みんな元気そう。そうね。元気そうです。なんか翼を垂れ下げている子もいなくなったね。あ、本当にみんなチェックしてる。あこの残りをチェックします。はい、まあま あ, あ ま,、うん、まだ残ってます。 とりあえずこの中は足さなくていい、うん、朝の水やりを 凍ってないよね。うん、ってな い, <笑>いいね。凍 っ, って大変だったんだけどね。うん。あのカッパの日はここのこっちに雪が凍って、昼前まで全然出なかった。お湯が出ても。でも今年はあれだよ。うん？事故んなかったよ。あ、この前は凍ったんですね。去年はやばかった。<笑> 朝凍ると本当何もできない、うん。うん。お湯が出ないとかきついよ。よきついおう。お湯が出ない。何もできないね。うん。えー、朝のコンポタ、コンポタを冷水で飲むとか。かわいそう絶対嫌だよ。え、てか、冷水すら出ないんじゃないかな。確かに。水道が凍っているなら。あ、でも最悪、あの、前日に使ったで、あの。 ティファールにあー残っている残ってるやつですってて、ね、どっかの温泉にいるぞ37度のだいぶぬるいだけど音が寒いのでやっぱり温泉のごとを混ぜているわけではないのに湯気だよね 屋が上に出てこないで、水の中に入っている。ああ、そうなのかなか。え、汚れじゃないでしょ。いや、汚れじゃないと。綺<笑>いな。上です。あ。何種類ありますか？これ。マ申し訳ないね。 水だよ飲みな一匹は見つけるとねたいえいいありがとう一<笑>匹は見つけるとみんなね見つけますからねえ、ね、大丈夫いや大丈夫一匹カニ気になってみんなカニ気になっちゃうからねちっ落ち着いてほしい大丈夫 ちょっと興 奮, 興奮しながらこっちこないでうん首がな今日も長くかっこいい、うん、カメラに興味がないんですけ 落ち着いて落ち着きない何も何もそんな驚くようなことな大丈夫大丈夫落ち着きな。うん彼は臆病だったみたいですね。うん飛びり臆病でしたね。ま<笑>まだ部屋の中駆けずり回ってますけど。 と び, りおくびょうそうねいのてるああるかの音がもるあか連続ん餌まだまだやってるよまだ、うん、まだ中でやってるよ。 どうしよういや何でもいい。 で、なんかしてる場合なんですかね、全然だと思いんじゃないですか。えー、でも、分かってるいいんじゃないですか。それで、餌までやってない。でも、十分ぐらいにしてもいいかもしれない。うんうん。今日は、うん、マイクもしません、音声もきっとクリアだろうし。 多分お聞き苦しい音声ではないとは思う。そうどんな独り言もね。<笑>あお水の場所変えたの。あ, あ穴掘れないようにしたの。うんうん、<笑>おしまい。 違うんだな、ビビりすぎなんだよな。うん、なこ別に混ざってない。まあ、それには混ざってない。ああ、なるほど。 今日もね、おまかなことしますけどあね、多分ないのに壁をつついたり難しいタイプないあかなあら当てないで<音声>中にはちゃんと周りに 影響されず走らない子もいるしいね神経過敏だとなんかれるよねいいことないですよねご飯だよご飯あげてもなおビビる、ね、はい、ご飯では食べなあ撮影されてると。 食べない、確か、お前ら。ね。よし。うん、はい。 ビビビビで倒してるね。うん、はい、とまあこんな感じでーす。